塩と胡椒を少しだけ風味付け程度に入れていきます葵の給食室ではコンソメジュリアンの材料を切っていきましょう玉ねぎを切り落としたら冒頭でご説明した通り千切りスープって意味になりますので細めに千切りにしていきます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 ではコン類イルの人参と玉ねぎ水から茹でていきます茹でるというか煮るですねコンソメジュリアなん で, で煮ていきましょうもうこれはボンボン入れていくだけなんで簡単です本当に<笑>ではコンソメジュリアンの方玉ねぎと人参入れてまざいて三分ぐらい沸騰してから三分ぐらい経ったらキャベツも入れて柔らかく煮込んでいきましょう野菜どっさりスープですそしたらコンソメも入れて煮込んでいきます ホワイトソース作る前にもうこのコンソメジュリアンが野菜が柔らかくなったので仕上げていっちゃいましょう野菜入れて、まあ、大体10分ぐらい煮込めば柔らかくなりますのでそしたらお塩とあとはコショウはですね本当に一振りぐらいあの風味付けなのでちょっとだけあまり入れすぎると辛くなるので。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 コンソメジュリアン具沢くさんにして野菜たくさん食べさせたいという場合はコンソメジュリアンとってもおすすめですではいただきますうん飲んだ瞬間に分かる野菜の甘みがすごい出てるおいしい 保育園ではあの塩分の摂取量がねかなり厳しいんですよ基準が<笑>であんまり濃くしてしまうと食塩の過剰摂取になっちゃうので、まあ、そういった場合はこうやって野菜たくさん入れておくと野菜の甘みが煮汁に染み渡りますので少ない調味料でもしっかりね味が濃くなるんですね。 なので薄味で味がなかなか決まらないという場合はこうやってね野菜をたくさん入れるのがおすすめですコンソメジュリアンは本当にただ野菜切ってもう入れれば完成なので<笑>ぜひぜひいろんなね野菜を入れて楽しんでみてください意外と子供ってコーンスープよりもこのコンソメスープ好きって子がね多いのであのそんなにねこう手も込んでないですし是<笑>非これ作ってみてくださいすごくね食べてくれると思います